日本語を忘れな い, いわけはどこにあると思いますか ?10 年間外国に住んで全く日本語を話さなくても日本語を聞かなくても日本語を忘れることがありません。日本に帰ってきたらすぐ日本語が口から出て 日本語を話せるようになります日本人が日本語を忘れないわけは物を噛む口の動き舌の動き胸式呼吸の仕方にあります無人島に一人で住んでいようとアマゾンの奥地に住んでいようと住むところは 一切関係なく日本人が食事の時日本で覚えた日本人の噛み方で物を噛んでいれば日本語を忘れることがありません外国に住んでも物を噛む噛み方は変えることが でできないのです日本人の脳は日本で覚えた噛み方で日本語を話しているのですこの噛み方が日本人の呼吸の仕方日本人の声の周波数のことなのですどこに住もうと日本人の噛み方で 食事をしていれば日本語を忘れることがありませんアメリカ人も同じですアメリカ人の髪型で食事をしていれば外国に長く住んでいようとも英語を忘れることがないのですすべての国で同じなのです アメリカ人のものを噛む噛み方を覚えるということはアメリカ人のネイティブの発音の音音で英語の単語を言えることなのですアメリカ人の噛み方を覚えるとはアメリカ人の腹式呼吸の仕方を覚えることなのです